皆さんこんにちは、大川祐介です。僕は動画クリエイターをやりながら会社経営をしたり、約1000人規模の動画コミュニティトランスサロンや、動画をより専門的に学べるトランスメディアなどを運営しております。この放送は田中総志さんのご提供でお送りいたします。えー、田中総志さんどうもありがとうございます。えー、それではね、えー、早速、えー、ポッドキャストを開始していこうと思うんですけれども、あのー、そうですね。まあ、今回の、まあ、テーマなんですけれどもね、 あの、自分の、自分にとって、まあ、本気で取り組んでいる、その、コミュニティトランスサロンについて、ええー、ちょっとね、お伝えさせていただこうと思っております。で、まあ一応ね、そのトランスサロンで僕、毎日数千字の記事を書いているんですけれども、あの、このポッドキャストの立ち位置としては、まあ僕が、なんていうんだろうな、活動、まあ活動報告ですね。あのー、 どのようなことを今やっているのかっていう活動を皆さんに、えー、ご報告することによって、まあ、どのような人物なのか、で、どのような、あの、事業とか会社をね、経営しているのかっていうところをお伝えできればなというふうに思っているので、あの、トランスサロンの、まあ、中のコンテンツはもう一緒に物語を作っていくっていう、もう本当に01の部分を共有しているので、まあ、そこがね、サロンとこのポッドキャストの違いだなっていうところを、えー、伝えたいと思って話させていただきました。 なのでね、あの、今、初月無料期間なので、えー、ぜひ、あのー、まあ、なんか興味ある方はね、遊びに来ていただけたらというふうに思っております。で、以前ね、参加していたけれども、まあ、アップデートされたトランスタルは間違いなくあると思うので、えー、ぜひ、再度遊びに来てください。えー、お便り読んでいこうと思います。大川さん、いつもポッドキャスト楽しみに聞いています。毎日、笑顔にさせていただき、ありがとうございます。 ご質問なのですが、トランスサロンは女性の方も OK ですか私は大川さんの動画を見てとても感動しました。私もシネマティックな動画を撮りたいと思ってこれから動画を始めたいと思っています。もしよかったら教えてください。よろしくお願いします。というお便りですね。えー、いや、嬉しいですね。こうやって毎日ポッドキャスト配信して、えー、動画作って、まあ多くの人たちを笑顔にね、させてあげてるんだったらすごくそれはま誇りに思っております。まあなんか笑顔にさせてるっていうのは多分ね、あれですね。えー、シネマティック Vlog で僕と待 ツーンが、まあ、めちゃくちゃふざけてるから、多分それで笑ってくれてるのかなはい、えー。動画作ってよかったです、えー。トランスタロンですね。あの、女性の方ももちろん、えー、OK です、えー。ちょっとね、細かな数字と調べるんですけれども、あの、トランスタロンは今ね、47都道府県すべての方が、あの、在籍していたりとか、まあ、20代の方が、ま、比較的多いんですけれども、振り幅としては、10代から60代の方まで在籍しているし、えー、女性の方も、えー、多いです。 何割だったっけな ?2、3割ぐらい、えー、女性の比率としてはいたのかなっていうのが、まあ、現在のトランスサロンですので、あの、ぜひ、あの、お気軽にお越しください。よろしくお願いいたします。で、一応ね、その、まあ、今回のそのテーマは、まあ、本当にこの、まあ、なんて言うんだろう、最高の環境という、 動画好きにとって最高の環境で、地方ごとのチャンネルが熱いという、えー、感じでね、テーマにてお話しさせていただいている、えー、お, お話しさせていただくんですけれども、あのー、なんて言うんだろうな、その最初に、まあお伝えすると、うーん、なんてだろうな、まあこういった、その地方ごとのチャンネルでコミュニケーションを取る で、スラックっていうプラットフォームを使うんですね。で、今初月無用で、これからね、トランスサロンに入会される方って、カルチャーのすり合わせをしなきゃいけないなと思っていて、中の治安を保つためにね。だから3ヶ月ぐらいは Facebook で僕の記事とか、まあそういうトランスメディアの、まあ動画編集画面を使用した解説とか、まあそういったね、コンテンツを楽しみにしていただいて、そこからスラックにね、参加していただけるという流れになっています。で、まあ、なんで、えー、このトランスサロンっていうその動画好きにとっての環境 がまあ良いいっっっててて自分で言い張ってるかっていうと、まあ、最近ね、っていうか今日ですね、このポッドキャストを配している今日に、まあ、すごいことがあったんですよ。すごいことというか、あのー、僕ね、今四国にいまして、で、なんて言うんだろうな、その、やっぱりわ、なんて言うんだろう。 僕って今日本の魅力を世界へ発信しようっていうプロジェクトでやっているので、あの、いつも通りのその大川祐介の自然で、で大川祐介がいて、で、シネマティック表現して音楽に合わせて、えー、編集するだと、やっぱりなんか面白みに欠けるというか、やっぱり日本の魅力を本質的に世界に伝えられているかって言われたらちょっと疑問なところがあると思っていて、だから今までの動画よりも付加価値をつけてアップデートして、えー、皆さんにお伝えしなければいけないなというふうに思ってるんですね。 そのためには、えー、日本一周回った時に各地方のやっぱ特徴をしっかり勉強する必要があると思っていて、いろいろと場所調べたりとかカルチャー調べたりとかしているんですけれども、えー、なんかふと思ったんですね。今トランスサロンで地方ごとのチャンネルがあって、北海道、えー、東北、えー、中部、関東、えー、関西、えー、四国、中国、九州、沖縄ですね。えー、全地方チャンネルがあって、 でまあ本当に、あのー、まあみんな参加してくれてるんですけれども、そこで、え、ふと四国チャンネルにですね、今四国にいるんで、何か四国で、えー、まあ本当に、まあ素晴らしいロケーションだったりとか、えー、ご飯のおすすめありませんかというふうに。 まあ、チャンネルに投げかけたんですね。そしたら、もう一瞬で瞬く間にめちゃくちゃコメントくれて、あの四国の人たちがね。で、四国のチャンネルって、まあそんなに数としては多くないんですよね。まあ20人ぐらいですかね。えー、20人ぐらいしか参加していないんですけれども、こんなにもタイムリーに一瞬で、えー、連絡がブワーってきて、で、おすすめのご飯ここです、みたいな。ちなみにね、今日、あの、夜ご飯食べてきたのが、そのサロンメンバーさんからおすすめしていただいた、えー、鳥ですね。 えー、鳥の専門店なんですけれども、そこ食べたりとか。で、ロケーションとかも僕がウェブ上で、えー、調べたような場所ではなくて、本当にその地元の人が、えー、この四国の四国に来て撮影するんだったらこの場所ですよっていう、なんかその、誇りを持って伝えられる場所だと思っていて、で、やっぱそういった情報って俺ものすごく価値があるなっていう風に気づいたんですね。 あのー、まあ、もちろんね、そのサロンメンバーさんのトランスサロンメンバーで今回その日本一プロジェクトが決まってで、実際にサロンメンバーさんに直接会いに行って、えー、そこでヒアリングをして撮影するっていうコンセプトがあったんですけれども、まあ、なんか再度オンライン上でスラックでみんなからなんかそういう情報を聞いてそのまま撮影するっていうことを考えると、なんかそのなんかゼ 0, 0から10まで一緒に作り、 作って、まあ、端まで見ているっていう、この一貫した物語って、まあ、すごく貴重だと思うし、僕にとって、そういった、まあ、なんか、すべてにおいてですけれども、まあ、あの、やっぱり現場というか、まあ、仕事で言うと現場に立っている人がすべてだし、え、こういった地方の良さで言うと、その土地にずっと住んでる人たちの情報に一番価値があるに決まってるじゃないですか。 やっぱそういった人たちにか話を聞くってものすごく大事だなと思うし、まあなんかそういったまあカジュアルな質問を気軽にスラック上でできるっていう、まああの自分で言うのもすごく気持ち悪いですけれども、このトランスサロンっていう環境素敵だなって思っちゃいましたね。えー、まあ現時点で僕日本一緒に限らず、まあ多くの方たちが、例えば滋賀県に行くんですけれども、 あのー、ぜひ一緒に撮影していける方います、いませんかみたいな感じで募集チャンネルで投げて、一瞬で行きます行きます行きますみたいな声が上がっていたりとか、例えば僕が京都行きます、なんかおすすめなスポットないですかって言ったら、ここ綺麗ですよって言って、で、えー、その情報にもすごく価値があって、っていうのは動画コミュニティなんですよ。動画が好きな人たちだけが集まっているから、やっぱり動画撮影目線でのロケーションを選んでくれると。やっぱりそのウェブに載ってるのって、 やっぱ観光地じゃないですか。で、そのロケーションには人がいっぱいいるし、あのー、撮影っていう観点で言うとちょっとやっぱ難しい部分があって、けどやっぱりその、まあ、すいませんね、今ちょっと電車が流れて少し騒音があるかもしれないんですけれども、まあ、なんかそういう動画クリエイターならではの、 そういう視点で選ぶロケーションにすごく価値があると思うし。だからなんだろうな、その自分たち、ま、SNS よりはこの状況って生まれないと思っていて、自分たちのえ共通項を持っている、動画っていう共通項を持った人たちだけが集まるプラットフォームでコミュニケーションを交わすから、ここまで質が圧倒的に違うんだなっていうところを、トランスサロンをもう運営して1年半経つんですけれども、改めてえ日本一種プロジェクトをしながらえ気づかされました。まあ、なんか、 世の中ね、今、まあ、情報とかが民主化されて SNS っていうものを が普及してみんながね発信する時代になったからこそやっぱ情報の質とかコミュニティのまあなんかそのなんて言うんだろうなレイヤーとかも変わってきていてまあその価値を今なんか見つめ直している段階だと思うんですねまあそういった観点で言うと割と早い段階から自分たちの好きな環境でなんかつながり合うまあプラットフォームをトランスサロンというものを、まあ、1年半前に作っといてよかったなっていうふうに改めて感じていますまあそういったあの今回に関して 活動、活動報告。基本的には、ポッドキャストでは活動報告なんですけれども、えー、現在、その、僕が本気で取り組んでいる、その、トランスサロンというコミュニティでは、まあ、こういった素敵なね、物語がありましたという、え、ご報告でした。えー、今日もね、最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、引き続き日本一周頑張っていきますので、えー、よろしくお願いいたします。えー、それでは皆さん、今日もね、一日頑張ってください。また明日